日常スタンバイできましたではいただきます。 卵は見てわかるんですけどお肉も野菜も思ったより量が多くて満足感食べ応えがあって美味しかったです和風ドレッシングとのコメンあっていましたねドレッシングがお肉にもかかるんでそれもまた良かったですまた新たなサラダの美味しさを見つけられるような気がしますのでこちらも点ストさせていただきます。ご視聴ありがとうございましたコメントしていただけす。お楽しみいただけましたが私どうでした、ね 今日はよろしくお願いします。ではまた次回の題目でお会いしましょう。